今日は一風変わったカチカチ山を読んでいこうと思います。昔々、家の裏に一匹の狸がいました。以下略。ウサギは狸の背負うシワにカチカチと火をつけていきます。 ウサギさんよこのカチカチってことは一体何だいえたぬきさんそれはここがカチムカチ山だからですよいやうさぎくんそれは僕のことをバカにしすぎじゃないかいえこれは昨日ウィンカーの音じゃないかいいやしっかり見てくださいタぬキさん消えてます いいんだよ今度はタヌキの背負ってる芝がボーボーと音を立てて燃え始めますおさるくん何とかボーコの後ろからボーボー聞こえないかいタヌキさんそれはね幻聴ですよそうかいそうですよいや君がいるなら それでいいんだけども走行しているうちにタヌキの背負ってる芝が燃えてタヌキは背中に大やけどを追いました大さぎくんおさぎく ん, ぎくんしめねえこれ後ろから見えたでしかなんで言わないのいえまた気がつきませんでした まああああきまそうやっておそうつつもりだなうさぎくんとたぬきさんの言い合いは朝まで続きましたうさぎくんぼはねなぜだか背中が痛いんだよぎごですねたぬきさん私はお腹が痛いですよ昨晩言い合いをしていたたぬきさんとうさぎくんは お互いに張り手をくらわせ合い仲直りしました。なんやかんやあってまたしても何も知らないタヌキさんは船に乗せられ遠く遠く旅に出ることになりましたとさおしまい。